いってくださいそれではうちラストだからとりあえず笑顔声出していくよ。はっ構え この不快な人生に不快な世界に明るい光をともす度龍が今から天空に舞い上がる。 Saying so. さっきは旗傘開けませんでしたけど今開きました。 拍手をいただいた皆様に感謝の礼ありがとうございましたありがとうございましたはい、マイタカルの皆さんありがとうございましたもう一度大きな拍手をお願いいたします